みなさんこんにちはハロー私はフリスエーシャッチャン今日のテーマは超ロングセラー台湾の万能炊飯器ートン天国で医療用マスク再生利用 じじゃゃはいこの長年にわたって台湾の方に愛され続けているでででなんんとマスクの消毒ができるんです医療用マスクの生産量から見ると現在台湾は1人に当たり2週間に9枚配布されており日本は1週間に1枚もない状況でマスク不足が続いています。 マスクが足りない方のためまたマスクがより必要な人へ行き届くようにやっぱりできるだけ節約した方がいいと思うので今日はその方法をご紹介いたしますこの方法は台湾の衛生福利部が認証したものなので日本の方の参考になったら嬉しいです方法は至って簡単ですここに私が1日着用したマスクがあるんですけどもこれをこの炊飯器の中に入れて3分加熱します で5分間待って計8分で消毒完了です で, でポイントはこの方法は最大5回まであとお水は絶対に入れないことです今3分の加熱が終わって5分待っているところですでちょっと注意事項なんですけど台湾の食品薬物管理所によると汚れや破損がなく 室外または感染リスクの低い場所で使用されたマスクは消毒でき病院など感染リスクが高かったりマスクが破れていたり血液がついてしまった場合はそのマスクを捨てた方が良いとのことですで実はこのダートン健康を使った消毒法は以前私の別の動画でご紹介した台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンさんが考案したものみたいです。タンさんは3月31日に 自宅で簡単に消毒できる方法を Twitter で公開しさらに4月2日に日本人向けに日本語で説明したバージョンも公開していますこんにちはオードリーです今日は家で簡単にできる皮むしマスクを作りますでは電鍋と使用済みマスクそして時計を用意します電鍋の蓋を開けてマスクを平たく広げて浮き鍋に水を入れずに蓋をします 水気を入れて8分巻きます巻きましょう取り出して冷やせば再利用可能なマスクの出来上がりですこれで安心して使えますねではまた今回えー、実は私この方法は普通に台湾の記事を見て知ったのですが このさんが考案ということは日本の記事を見てから知りましたまた注意を呼びかけているのは医療用マスクのフィルターは静電処理をした不織布を使っているのでアルコールなどをウェットな消毒をすると効果が低下してしまうそうです自分も前まで濡らしてはいけないことを知らなくてあのアルコールで消毒してたんですけどダメだったんですね乾燥加熱実験では3回から5回まではウイルスろ過機能が 99% 以上を維持し続けていてほぼ変わりない遮断率は回数に応じて 1.3 から 14.2% ぐらいダウンするそうですはい、喋ってるうちに5分以上経過してしまったんですけど開けてみたいと思いますオープンおでも暑そうちょっとこれ撮る時には皆さん気をつけてくださいここもかなり暑いので本当にやけどに注意してくださいはいおあほっかほかのマスクあったかい やっぱり目だとよくわからないんですけどちゃんと認証されている方法なので、えー、明日は安心してこれを使って外に入れたいと思います通常の調理器として使う場合はやっぱり水を入れなきゃいけないので開けた時に湯気がボーンって出てくるんですけど今回は水を入れてないので湯気はないですスイッチを入れて約3分で100度に達したらまたこのスイッチが跳ねるのでそれから5分待つことによって十分に殺菌されます 同じ原理であれば他のものでの代用も可能ですし、一般の炊飯器でも OK です。タートンテンは日本でも売られていて、ご飯だけではなく、お魚やお肉など本来の調理器としてもとても万能で、本当に評判通りの名品なので気になった方はぜひぜひ検索してみてください。今日ご紹介したこの方法もたったの8分なので、皆さんもぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。 では今日の動画はここまでです皆さんご視聴ありがとうございました動画をいいと思ってくれた方は是非高評価チャンネル登録コメントお待ちしております他にも Facebook や Instagram で毎日日本語と中国語でまた YouTube とは違った情報をいろいろ発信しているのでそちらの方もフォローお待ちしておりますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ